不死破滅壊れたえ三つ目不運すぎんえこんなことある あれ今何個目でもちゃんつらいね。トーテム全部壊れちゃったわ。ちょ、おま、煽ってんじゃないわよ。 こんなやつ倒したい長引かせるのも悪いからさっさと発電機回しましょうか回してるあれ発電機止まった やば、噂の遠隔チーターいるミンをやるしかない